みなさんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。毎年これの新年のご挨拶動画でございます。イエーイ !2016 年あけたぜいつもアフタービートギターチャンネルをご覧の皆様、2016年あけましておめでとうございます。今年も1年アフタービートギターチャンネル並びに竹澤勝成をよろしくお願いいたします。中ャラ、よろしくお願いいたします。という、いつものギターとは全く関係ない雑談の動画、えー、サムシング。 でございます。よかったらご覧くださいませ。ギターの上達に役立つ知識は何も出てきません。えー、そんな感じのあれです。毎年恒例の間でございます。まあ、そしてね、この毎年同じようなことを言っているような気がしますけれども、2016年はあっという間にやってきましたね。えー、2015年はほんまにもう駆け巡ったというか、もう駆け抜けたといいますか、本当にもうあっという間な感じでございました。 これは2015年に書いた書き初め、変えられる人へという言葉の通り、僕自身を変えられる人へ、そして誰かを変えられる人へみたいな感じで、ひたすらバタバタとしておりました。 一、まあ、つの目標として、ライブを増やすというのがあったんですよ、僕の中で。ライブを増やすとか、あとは CD を作るとか、あとなんかこうイベントみたいなのを多くするとか、まあ、そんな感じでその人と接する機会、人と出会う機会、人に知ってもらうきっかけみたいなのをできるだけ増やして、まあ、その人を変えられる人へみたい な, なんかその目標を達成していこうという僕の中での目標が実はあったんです。でまあ、それの言葉りまり、まあ、去年は本当にたくさんライブをやりました。 すごいたくさんライブがありました。で、CD、音源も作ったりとかもしましたし、えー、あの毎年恒例の巡業も、夏はなんか神奈川から、ね、北にガーッといって、冬は神奈川から南にガーッといって、本当にもう言葉通り北海道から沖縄までオラッとこう駆け抜けたりとかしました。まあ、おかげさまでいろんな人とこう、ね、あの出会って、まあ、僕としてはよかったなという感じだったんですけれども、まあ、その代償としては、 まあ、もうとにかくあっという間だったという感じでございます。もう常に頭の中でこうライブの構想のといいますか、次のライブどうしようかなとか、あのライブどうしようかな、何のイベントどうしようかな、うわ、巡業のホテルを取らなければとか、巡業のスタジオはどうしようか、うわ、毎週の動画更新が間に合わねえとか、なんかそんな感じで、毎週こう<笑>、へいへいへい、間に合わないぜみたいな感じで、バタバタとしていたような感じです。で、まあ、さりげなくあの去年なんかこういう教則本。 誰でも弾けるアコースティックギター、DVD 付きみたいな、こういう教則本の執筆作業とかもありまして、まあ、監修かな。監修の作業とかもありまして、まあ、すごいこの編集者さんに多大な迷惑をかけながら、やっと去年の12月26日に発売となりました。まあ、これは初心者向けのアコースティックギター教本なので、まあ、興味がありましたら、初心者の方がいらっしゃいましたら、書店で探してみてくださいませ。普通に全国の書店でお求めいただけます。Amazon とかでも買えます。 まあ、そんな仕事があったりとかして、もうびっくりするぐらいあっという間に2016年がやってきたなという感じでございます。2015年中、本当にいろいろお世話になりました。たくさんの人と出会ったと思うんですけれども、どうでしょうか。楽しい1年を過ごせましたでしょうか。そして2016年始まりました。まあね、大変だったからって、スピードを緩めることなく、2016年もバリバリっといこうかなと思っておりますので、皆さんもバリバリっと、バリバリっと。 行、えー、きましょう。バリバリイエスおー、バリバリ<笑>ちょっとこうため息が出てしまうときもあるサムシングでございますよ。あそんなときもあるサムシングでございます。で、2016年、えー、今年もまた書き初めをいたしました。どんな書き初めかといいますと、こちらでございます。パランパパンパンパンパンパンパン、ドンツクドンツクン、パランパパンパンパン、ドンパンパ ン, パ ン, パ ン, パンドンツク、こんな感じでございます。初心を。 取り戻す。ということで2016年の書き初めはこんな感じになりました。えー、本当に<笑>あのこんな心境でございます、あのーまあ。ライブをたくさん増やしたりとかすることで、まあ、出会うことがすごく多かったです。いろんな方とお知り合いになることがすごく多かったです。で、まあ、その中でやっぱ褒めていただくこともやっぱ多々ありましてう、まあ、すごいですね、ギターがうまいですね、を始めたし。 実は昔から YouTube の動画とか見てましたとか、尊敬していますとか、たくさん影響をもらっていますなんていうそうれしいこともやっぱりくたくさんいただくわけですよ。それで、その反面、の酷というわけじゃないですけれども、あれが駄目だった、これが駄目だった、それがつまらなかったなんていうのもたくさんあったりとかして、すごいこう経験としてはすごくうれしいものになりました。でも、後半のほうになってくると、結構こう言われ慣れてきてしまうことがすごく多くて、 ちょっとこれはまあおこがましいというか、なんかそのちょっと偉そうな感じで申し訳ないんですけれども、なんか褒められても別にそんなにもう響かなくなってしまうし、酷評されたとしてもそんなに響かなくなってしまうしというか、なんかその途中からなんか僕自身がいろ ん, んなことを言われ慣れすぎてしまって、なんか もうとりあえずもう僕は今自分自身でいっぱいいっぱいだから、そんなこと言われても知らねえみたいな感じの、ちょっとそういうマインドが出てきてしまったわけなんですよ。でまあ、そん な, なんかこう自分の都合優先のマインドでこう動いていると、途中からなんかこうつまんなくなってきてしまうところも多々あったりとかして、なんかこう何のためにこれをやっているんだろうというのが、うう僕の中でちょっとこう少しずつこの大きくなっていったところなんですよね。何のためにこれをやっているんだろうかと。 なんかいろいろこう言ってくれたりとか、こうね、コミットしてくれているものに対して、ちょっとそれどころじゃないとのけぞってえ退けたところで、なんかこうなんかあんまりこう面白くないというか、つまんないと言いますか、なんかちょっとやりがいがないという感じなんですかね。何のためにこれをやってるんだろうかという葛藤が実は後半のほう、特に10月過ぎたあたりから、実はすごくたくさんありました。で、これはまあ、ね、毎年同じことを言っていますけれども、このままではいかんとなってしまったわけなんですが、 ちょっとこうふと思うように、何のためにやっているんだろう。これがすごい大事なポイントだなと思ってきたわけなんですよ。それで、えーと、12年前、僕が二十歳の頃、アフタービート・ギタースクールのホームページをうちのスタッフさんと作って、まあ、作りました。でそこにこのご挨拶みたいな感じでその僕の一言が載っているんですけれども、あの文章って僕が二十歳の頃に書いた文章なんですよ。 なんかその講師紹介みたいなページがあって、僕の写真があって、その下にこの一言なんかこう、ギターを弾く人たちへみたいな感じのメッセージが書いてあるわけなんです。でちょっとそのメッセージをこのふと見たときに、なんかその僕の根本と言うと少し大げさな感じですけれども、なんかそういうものがあったような気がしたんですよね。まあ、すごく平たく言うと、ギターを始める方々へというメッセージでございまして、まあ、ギターというのはそんなに難しいものじゃないと。 そのギターを弾けるようになるためには、もう1つの要素を満たしていればいい。でその1つの要素というのはそのギターと思う、ギターを弾きたいと思うマインドだと。でも、それが持っていればもう十分ギターを弾ける資格を持っているから、頑張ろうぜと。で、別にこちらとしては、ギターを教えるというスタイルではなくて、一緒にギターを楽しむ、楽しいことのお手伝いをするというマインドでやっているから、一緒にこう楽しんでいこうぜ、上手くて素敵だぜ、上手くて面白いぜと、ギターやっててよかったって思うぜみたいなことを書いてある。 わけなんですけれども、まあ、よかったらそのアフタービ b ードット n e t のホームページを見てみてくださいませ。12年前に書いた20歳の僕が書いた文章ですけれども、まあ、なんと言いますか、今とあまり変わらないという か, なんかその、今でもその部分を大切にしたい部分だったりとかするわけなんですよ。うんとちょっと話がこんがらかってきた。つまりはそのなんかこう、楽しいことをこ提供できる。 よよううにしたいという感じなんですよね。なかこっちでこういくら頑張っても向こうが楽しくなかったりとか、つまんないとなっちゃったら意味がないし、まあ、そのいい影響を与えるというわけではないですけれども、ギターを弾くとか、その料理を作るとか、イベントに参加する、も。すべてのことに関して、楽しいことのお手伝い、もう一緒にこう楽しむマインドを持っていきたいなと改めて感じたわけです。で、まあ、2015年の後半は、そういうこの一緒にこう楽しむみたいなマインドがちょっと僕の中で薄れかけてきていて、なんかこっちの作業で忙しいから話しかけんじゃねえみたいな。 そういうものがすごく大きくなってきてしまって、ちょっと初心を忘れかけてしまっていたなと思うところが実は多々ございました。そういった意味で、初心を忘れるべからずじゃないですけれども、初心を取り返すという感じです、取り戻すという感じですね。あの頃に、二十歳くらいの頃に持っていた、12年前のくらいに持っていた、そん な, そんな昔になのか。<笑> 12年前くらいに持っていたその初心の心を、ちょっと32歳になっても、ちょっとプッと取り戻したいなと。 ちょっと忘れかけているその心を取り戻したいなと思った次第でございます。ちょっとこうね、僕自身が少しこのおごり高ぶるというわけじゃないですけれども、ちょっとおごってしまっている部分があって、まあ、これはよくないなと思うところでございます。なので、何かありましたら、ビシバシまたこうコメントとかメールとかいただけますと、これ、幸いですという感じでございます。<笑>おい、竹さん、おごってんじゃねえよというコメントをいただければ、へい、すいませんという感じで、ちょっと冷静になろうかなと思います。まあ、そんな感じで。 今年2016年の書き爪は初心を取り戻すということでした。えーまあ、かといって別にその、ね、あの大きく普段の業務といいますか、普段やっていることが変わるわけではないんですけれども、ちょっとこんな感じで、あ の, あ の, 頃, の, あの頃の一緒に楽しもうぜマインドみたいなのを大切にしつつ、思い出しつつ、2016年は駆け抜けていこうかなと思いますので、今年も一年よろしくお願いいたします。という新年のご挨拶さ動画でございました。 それではまた、えー、と違う動画でお会いすることになるかと思うのですが、僕な何か言うことあったっけかなうんあとりあえず。本が発売になりましたので、興味がありましたらぜひ、えー、となんか探してみてくださいということです。<笑>ちょっと本の話していいですか、本の話。なんか4月か5月くらいから実はこの本のプロジェクトもスタートしたんですよ。でその中 の, そのなんか内容のことだったりとか。 あと、文章のことだったり、写真のことだったり、楽譜のことだったり、まあ、そういったも の, の方があとやりとりさせていただいたんですけれども、えっと、結局、発売が12月26日になってしまいました。当初の程度では11月の前半とか中旬とかだったんですけれども、ちょっといろいろあって、その1か月ちょっとぐらい遅れてしまったと。で、まあ、巡業中もす、ね、でに発売が決まっていたので、12月の巡業ですね。12月のその。あの あそうかそうかあの神戸からスタートして、神戸、高松、広島、博多、沖縄のときにもこれがもう発売が決定していたので、この話をしようと思っていたんですが、えー、ずっと忘れておりました。YouTube 上でも一回ちょっとこの、ね、宣伝をしようと思っていたんですけれども、ずっと忘れておりました。やっと新年のご挨拶動画で宣伝をすることができました。やったーやったーカウスティックギター、誰でも弾ける本当に今 か, ら初心者あ今から始めるよっという初心者の方に向けた本なので、まあ、もしよければ。 トライしてみてみくださいませ。結構長時間の DVD も収録されていたりとかします。もしくはあのお知り合い、お友達の人がアコギを始めようかなと言ってたら、たら、ちょっといい本があるから、それ使ってみみたいな感じでおすすめしていただけるとうれしいなという感じでございます。それではそんなもんですかね。あとは言い残したことはない。それではまた違う動画でお渡しましょう、えー。さよなら、また今年も1年よろしくお願いします。さよなら。<笑><笑><笑>